新州高森パノラマビレッジパノラマビレッジ構想とは何なのか取材するため私たちは現地へ向かいました、えー、さて私たちはパノラマビレッジのさらなる情報を収集するためにカフェイルモンデで紹介していただいた清水さんと共にパノラマビレッジ内を散策しています。町からもらもった地図で言うと この辺りですねそうですねこの辺りになりますあのとりあえず歩いてみなっていうことだったんですが歩いていてとても気持ちのいい能動ですねそうですねあのこの辺りは高森町でも標高の高い地帯なんで、うん、え南予プスの山並みはずっと見渡せると思うんですよ大変景色のいいところだと思いますずっと見てくださいうそうですすごい<笑>絶景ですね絶景ですね本当に<笑> ねえ、またこのリンゴのカラフルなリンゴと、ね、山と空とで非常に気持ちがいいですね本当、はいはいはい、にとてもいいところだと思いますあのとりあえず歩いてみなっていう意味が歩いてみると本当によくわかりますねうすそうでしょね、はいうん、それではもう少し歩いてみますかお願いします 私たちは歩いていて気になったことを清水さんに聞いてみました清水さん、はい、歩いているとたくさん木がありますねえ例えばこの木とか何の木ですかこれはね梨の木ですねそれからこっちがリンゴの木ですねうん、はい、うんなるほど バノラマミレッジではどのような種類の果物を梨はです、ね、早、う、稲、ん、の香水それから中性種の豊水、うん、それから晩成種の軟水、秋月などですね、うん、それからりんごはね、早稲の津軽それから秋葉え、信濃スイート信濃ゴールドこれがりんご三兄弟って言とわれる種類なんですが、うん、それから晩成種のこの富士ですね、はい、それからあとですねあのワイン用のぶどうなんかも作られてますね。へー<笑> そうなんですねいろんな種類の果物が育てられているんですね。はい、うんだとあの歩いていて非常に気になったんですが、うん、この赤い看板です ね, ねいいでしょう。素敵な看板だと思すごい思うんですがこれあの農家さんの名前いろいろさっきから見ているとあるなと思うんですが、ね、パノラマビレッジ全体では。 だいたい何件ぐらい農家さんあるんでしょうか。えっ、ー、とね、農家は百件ぐらいですね。そんなにあるんですか。はい、たくさんあります、ね。すごいですね。<笑>やっぱり百件の農家さんがあって、これだけいろんな種類の果物があると、パノラマビレッジは本当に一年中楽しめる場所ということなんですかね。そうですね。あの春には一斉に花が咲きます。それからあの摘果という仕事があります。それからあの秋には収穫といろいろ見どころがあるんですね。 そうですねさて皆さんもお聞きになりましたでしょうかこのパノラマビレッジではでさまざまな種類の果物と、えー、そして100軒もの農家さんがいらっしゃいます、えー、そのために一年中いつ来てもですね楽しめるのがこのパノラマビレッジということが分かりましたそうですねはいではまた引き続き取材続けていきたいと思います。はい 野菜もしっかり育ってるんですね。私たちは清水さんにある農園へ案内していただきました。プログラムの一つ収穫体験をさせてくれるようです。えっ、ー、とね、それでは今日はね、ちょうどあの収穫時期に来てる品のスイートがあるんで、ちょっとあの実際の体験をしていただきます。おき取体験ですか。 あ、こんにち は, にちは、えー。ご紹介します。こちらはね、竹内農園の竹内さんです。竹内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえっ、ー、と、私たちは、えー、パノラムビレッジを調査している高森若者特命係の木村と山岸で す, す。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと収穫体験をさせていただきたいんですよ。ええ、お願いします。はい、お願いします。お願いします。 ちょっとこのハグ持っていただいて、はい、ですみ、ね、ますありがとうございます。はい、ありがとうございます。これであのちょっとこうやってかっ肩にこうやってかけていただいて、あの収穫していただくんですけども、はい、はい。はい、でそうしましたら、えー、まあちょっとどのいいところを取っていただければと思うんですけど、あのー、まずこの辺この辺りとか、あのシナウスイート。品 リングの下のスイートが合ってるんですけども、はいあのーまあ、持っていただいて、えー、と少し上に取って頂くとこういうふに取ってだく と,、えー、とコロンと取れますので、えーとはい、ぜひちょっと取っていただいて分かりましたまありがとうございま す, います<笑>これ全部取っても大丈夫なんですか<笑>あそうですね、えー、ちょうど今が時期になってますんでん、あのー、全部今取り込んでるってろですい<笑><笑>分かりました、えー、じゃあ早速やってみましょうかや、えー、ってみましょう<笑> やってみましょうか。じゃあやってみます。まどれ が, どれがお上手？上手。上手。ど<笑>れどれが良さそうですか？この辺。この辺。おこれをどんな感じですか？ あ、そうですね。あ、そうで す, うです取 れ, た, <笑>取れた。あ、すごい。取れました。すごい美しいリンゴ。ちょっと見ている方にリンゴを取れたリンゴをリン ゴ, 取 れ, リンゴ取れました。真っ赤なリンゴが取れましたこれがシナのスイートですね。ーシナのスイート。シナのスイートが取れました。うん、美味しそう。せっかくなので食べてみたいと思<笑>いま<笑>食べてみます。 じゃあ早速いただいてみたいと思いま す, いたいいす。いいです。ですか？<笑>そうそうそう。大丈夫だよ。はい。食べちゃいますよ、本当に。いい音。みずみずしい。<笑>めちゃくちゃ甘いで美味しいです。その、ねうん、ままいただきます。ますいい音。<笑><笑>香ばしすぎましたね、こ、うん、れは。<笑> 美味しいですか。<笑>本当にみずみずしい。言葉がで、言葉が、ね、言葉なかなか出なかったですか、本当にみずみずしくて。美味しいですね。美味しい。うん<笑><笑> 今日は収穫体験あ り,、うん、ありがとうございました。あの、本当にリンゴがみずみずしくて甘くて美味しかったんですが、うんはい、このパノラマビレッジのこう果物の美味しさの秘訣って何かあるんでしょうか？ま、うん、それはですね。まずね。あの天候がいいということと。それからあの昼と夜のね。温度の差が。 あるんですよ温度格差って言うんですがそれがあの果物を美味しくする秘訣なんですよ。そういうことなんですね。だからこのパノラマビリッジで採れた果物が美味しいということなんですね。今回体験させていただいたのは収穫体験でしたが、はい、これはあの他の方でも体験することできるんでしょうか もう収穫体験以外にも何かできる体験ってあったりするんでしょうかりんごのこう身においしくぶさってる葉っぱとかあ日当たりを邪魔してる葉っぱとかは取り除く初つという作業と、えー、それからりんごはあの日の当たる面と日の当たらない面とあるんで日の当たれない面は色がつきにくいんでそれをこう回転させて日の当たるようにするという玉回しという仕事もあるんですよ。う 仕事をしてこういうりんごが実ってるんでそういうものを体験していくのがいいかなとは考えてますじゃありんごが花から収穫するまですべて体験できてしまうということなんですねそうですねいいです ね, いいですねそれからあとですねりんごばっかじゃなくて、はい、この地帯ではあの梨もありますしそれから栗とかもあるんで、うん、そういうものね収穫体験等もあのできるように考えています、はい 本当にパノラマビレッジのいろんな果物でいろんな体験ができるっていうことなんですね。そうですね。はい。うそういうプログラムをあの組みたいと思ってます。ぜひねぜひ来ていただきたいですよね。<笑>そうですね。すねあのよりあの大勢の皆さんに何回もこ う, いうね足を運んでいただくような風にしていきたいなというふうに思ってます。いやいよ。ね、うん。いいよね。 したくなるよね。来たくなります、ね。ぜ、ま、ひ、あ、あの、来てください。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。楽、は、し、いはい、かったです。ありがとうございました。リンゴの収穫体験を終え、アグリ交流センターの前に戻ってきました。実際に足を運んでみることで、地図ではわからない、さまざまな魅力も発見することができました。えー、最後に、パノランビレッジ代表の清水さんに、あちらでお話をお聞きしていきたいと思います。 では清水さんよろしくお願いします。ます今日は一日ありがとうございました。ご苦労様でした。あのですねリンゴ園を収穫体験をさせていただいたんですがこの他にパノラマビレッジではどういったことができるんでしょうか。えあのいろいろ考えています。そのうちの一つとしてはここにあの来年ウッドテッキできるんですよ。ですからあのそこの上でですねこのアルプスの山並みを背景に。 えー、コンサートをしたいなと思って考えています。いいですね。素敵ですね。すねうん、ありがとうございます。では最後になります。えー、今後パノラマビレッジとして、えー、どういったことをしていく予定なんでしょうか。えー、っとですね、ここへ大勢の皆さんに来ていただいて、農家の皆さんと交流していただくことによって農家も元気出ます、うん。またあのこのせいで採れる。 えー、美味しい果物をですね、えー、全国の皆さんに味わっていただきたいなと思っておりますのでそんなために頑張っていきたいなと思ってますそうなんですね、えー、ぜひ私たちとしてもね、はい、あの今回体験させていただいた様々な魅力がより多くの人に伝わって、えー、この地域が発展していけばいいなと思います、うん、そうですね、はい、それを私たちも願ってます今日はありがとうございましたありがとうございました パノラマビレッジを取材してきました近くでは将来リニア中央新幹線も開業予定です今後ますます発展していくパノラマビレッジにはより多くの人が訪れることになるでしょう私たち若者特命係としても引き続き取材を続け皆様に情報をお届けしていきたいと思います 楽ししんででいたただけたでしょうか長野県の南部にある高森町から若者特命係として任命された私たちは高森町の魅力を発信し多くの人に高森町へ愛着を持ってもらえるよう今後も活動していきます。